真由美さん夫婦で野菜作りを続けて42年農薬や化学肥料に頼らない作物を作り続ける土作りにこだわり草原の野草と堆肥を混合し1年の熟成を経た野草大肥を利用みずみずしい野菜がここ波野から生まれている。 農業が大好きで自然ともう卒業してねそういうふうに自然に農業の道に入ったと思いますそれからまた大好きでまた嫁に来てしまったという感じです<笑><笑>そうですね一 番, 一番大変だったのはあの阿蘇山ね火山灰が降ったっていうのが一番なんかきつかったですね最初。それと、 台風ですね、うん、でこのハウスを始めようってきっかけになったのが最初はやっぱりその阿蘇さんの購買で路地野菜が駄目だからじゃあハウスを作ろうかっていう感じでそれからちょっとハウスを始めてそうしていくうちに今度は大きな試練があって台風19号とかでほとんどのハウスが倒壊してしまってもう一度ちょっと路地に帰って。 その頃は今みたいにあのすごくあの応援とかなかったですもんねだからあの自力で頑張るしかなかったもんでだからそんな感じでうーん一度また路地野菜にまた戻ってキャベツとか白菜とかそういうのを作りながらそれで今から20年ちょっと前にまたもう一度ハウスっていう感じで。 それで今に至っていますね。今はもうあの 100% ハウス栽培ですね。そうですね。あのも と, もとあのロジ野菜をやってたんですね。その時はまあそこまではあって最初のその昭和50年の始まりぐらいだったからですね。その時はまあ。 市場に出荷するっていう感じでやっぱ化学肥料とかいろいろ堆肥も使っていましたけどですね、まあ、ある程度のとこからあの有機関係の方に主人が目覚めてそれからなるべく農薬を使わないで、まあ、化学肥料を使わないでしようっていうような農家にこう変わっっていったんですね野草のほかにですねその畜産農家から分けていただくあの牛糞堆肥 そこはなんか愛媛愛とかいうのを使ってすごくいい状態で作ってあん半分ぐらいこう発酵される形で持ってきてもらうからその金体も来てますしもう一件あは養豚される方がいらっしゃってそこからもあのいい状態でそこの養豚さんは無 菌, 状あの無菌じゃなくてあの 匂いいがないんですね。そのためにまやっぱりいい体とか振られながらそこのもう半熟みたいな感じで持っていただけることでなんかいい菌同士がこう発酵していい堆肥ができるって無臭でねなんか最終的にはね手で触っても汚くないっていう感じの堆肥になりますね。それがうちのこのお父さんが作る堆肥の特徴ですかね。 それはね、自分が食べて一番おいしいそしてあの直販商とかいろいろな人とかお店とかレストランとか使ってもらって「伊佐の野菜おいしいね」って「ずっと、ね、また買ってます」とか「ずっとお店に定期的にね持ってきてください」とか言われるとそれが一番励みになってますね。あ そ, それはありますね。ななんんかか直接、もう本当になんか声が聞けるし、 そこでほら自分たちの野菜を食べていただいて、うん、そしてまた声が聞けるしその中でちょっと若い方とか大学生の方とか来られるですもんね9代の方からとか、うん、そういう人たちがなんかすごくこのあの草原再生にこう興味を持ってらしてそれをこう研究材料にするとか、うん、そういうお話聞くとまた何かちょっとあ自分たちがやってることが少しでも伝わったらとか伝えられたとか。うん 応援できたらとかいう気にはなりますね。はい。私たちにとってはね、あの。宝ですよね。それがないと。なんか。いいものはできないっていう感覚ですね、やっぱ。だから。それをその、そのまま放置してね、荒らしていくよりか。やっぱり。 農家さんたちがそういうふうに退避にしたりとか、ね、牛の餌にしたりとかして入れてまたこうぐるぐるこう回ればいいかなという感じですね、はい、それがこうまたあの守られていけばいいなってね最近はあのやっぱり高齢化とかで野焼きもこうされなくなったりとかしているところも結構あるけどですねそういうのがこうなくなってね綺麗なこうどこを見てもこう春になったら そういんか素晴らしいな世界みたいに思うんですよね「ここ日本?」って感覚であの大観望 の, の春先のあこう優しいほら緑を見た時にね生まれたての 野, 菜野草のねこう風になびく姿を見たらなんかあのこうクラシックの音楽でも来てこうこう歌い出すこうなんかそういうのにこう、ね、なったりとか感じたりしますもんね。 やっ最高の昔からそういう意味にしてこうやってきたそういうその土作りとかいうのはやっぱり野草 の, この持ってるなんか能力とかいろいろ全てがこうあるような気がして。 それを言えることで自分自分身も安心ししますしそういう堆肥使って消費者にまた届けることでなんかあの安心していただけるしそれとまたなんかこう少しでも草原を利用することでなんか意地にもつながってるかなとかそういうとこまでちょっと最近考えるようになりましたですね、は。あ